こんにちは汎用マイクロコントローラー STM32 ファミリーで実現できる機能安全パッケージについて紹介します IEC61508 は異なるアプリケーションに幅広く適用される機能安全規格のメタスタンダードですそのため一般的な安全基準の概念と定義は IEC61508 から継承されます例えば IEC62061 はマシナリー用途専用ですが、IEC61508 を再利用しています。IEC62061 では専用のマシナリー安全規格となり、マシナリーに関連する安全統合レベルを実現するため、安全関連制御システムの設計、統合、検証に関する推奨事項が含まれています。ST は STM8 及び STM32 用の機能安全パッケージを提供していますこれは機能安全規格の認定を達成するための開発工数、時間、コストを削減できる認定済みのソフトウェアライブラリーとドキュメントの包括的なセットになります。主に産業用アプリケーションのための s t m 3 2シルパッケージ、自動車用アプリケーション s t m 8 a 用 a シルパッケージ、 そして、s t m 8および s t m 3 2の家電製品アプリケーション用クラス B 対応パッケージ、この3つの機能安全パッケージが存在します。ここでは産業用アプリケーションのための s t m 3 2シェルパッケージをご紹介します。産業用アプリケーション機能安全のライブラリ XCubeSTL のコンセプトを説明します。基本的に IC61508 は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 プロセスからの要求に応答しない状態でフェールセーフの状態に移行できない場合を指します。また、それぞれを検出されるまたは検出されない障害と2つに分けることができます。この検出できない危険な障害になるリスクを計算し見積もる必要があります。これはハードウェアだけではなくそれを動かすためのソフトウェアに対しても求められ、その結果、ユーザーアプリケーションレベル シスステムレベルでディスクを見積もる必要があります。X-Cube SDL セルフテストライブラリーは、SDM32MCU のハードウェアのランダムな故障を検出するために考案されたソフトウェアベースの診断ライブラリーです。お客様のアプリケーションに依存しないため、お客様のアプリケーションにおいても単独で使用することが可能です。SDM32 のセーフティーコンセプトのための主要な診断測定を行い、 IEC61508-SIL3-SC3 プロセスに従って開発され、TUF LINELAND ンンによって認定されています。このライブラリーはオブジェクトコードとして配布されるため、コンパイラーに依存しません。こちらは TUF LINELAND ンンから発行された認定書になります。すでに10以上のシリーズにて、セーフティーライブラリーパッケージを提供しています。 最新の STM32 シリーズである s t m 3 2 l ゴシリーズ、STM32MP1 シリーズもセーフティライブラリーパッケージが準備・公開される予定です。以上で STM32 機能安全パッケージの紹介を終わります。ありがとうございました。